最大震度4緊急地震速報最大震度5弱緊急地震速報最大震度5弱緊急地震速報最大震度5弱 通れるもののある危険な場所は避けてください。災害情報に注意してください。緊急の場合はい1い9番、または近くの人に連絡してください。 避難する場合は防災的、広めの防災グリルからは、落ち着いて防護してください。<ペー> 緊急地震速報が出ています。新しい情報入りました。最大震度は6強です。先ほど午後11時8分頃、東北地方で最大震度6強に強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源の太平洋沿岸強い、非常に強い地震が起こるためですと津波 の, の, の恐れがあります。海岸や壁の近くからは離れてください。この地震で震度6強を福島県中。 福島県鎌通りで獲得しました最大震度6分宮城県中部震度5強が宮城県北部です先ほど震度6強最大震度6強の強い地震がありました震源については現在気象庁で調べていますが震源の経験ですと次のすれがあります新しい情報が入りました、はい、この地震で震度6強を宮城県南部福島県中通り、福島県浜通りで獲得しました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 茨城県南部、埼玉県北部です地震発生地の福島県郡山の様子です少し光が、光色の様子も見られましたカメラが左右に揺れています福島県郡山市の様子をご覧いただいています地震発生地の様子です福島県中通りと浜通りでは震度6強を観察しています 午後11時8分ごろ東北地方で最大震度6強の強い地震がありました震源地は福島県沖震源の深さは60キロ地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されていますこの地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが津波の被害の心配はありません震度6強の宮城県南部福島県中通り福島県浜通り震度6強観測しました続いて報道してください 福島市の地震発生時の様子も入ってきましたこちらも激しくカメラが揺れています電気がついています地震発生時電気がついていますがカメラが激しく揺れ時折光るような様子も見られます震度の情報をお伝えします震度6強宮城県南部と福島県中通り浜通りですまた震度6弱が宮城県北部と宮城県中部震度5強が愛福島県合図 栃栃木木県県北部と栃木県南部と南ですまた震度5弱が岩手県内陸北部岩手県内陸南部山形県村山地方山形県置賜地方茨城県北部 茨, 茨城県南部埼玉県北部です。震度6は